シェルの機能の中でも、パイプライン、縦棒は非常に代表的なものですけれども、あとリダイレクションもそうなんですが、他にもいくつかあるんですね。えー、ここでは必要なものを3つだけ説明します。まず、コマンド、セミクロンコマンドというのは、前のコマンドに続けて次のコマンドも実行する。例えば、PS を実行する前に日時も表示させておきたいというときは、デイトを実行してから PS を実行します。 とセミクロ PS そうすると、日付を表示させて PS が表示される。次に、コマンドというのは、これはコマンドの終了まで待たない。それはさっきやりましたね。それから、3番目に、カッコで囲んだコマンドというのは、コマンドをサブシェルで実行する。サブシェルというのは、シェル自身のそっくりコピーなので、コマンドは同じように動作するんですけども、それらの実行や入出力は 一つにまとめられて行われます。ですから、例えば、日付を表示して、自分のプレスを表示して、もう一回60秒待ってから PS の実行します。で、それ全体は終わりを待たないよ。 そうすると、今ちょっと PS 見てましたか。今、TC セルが1個増えてますね。この TC セルがサブシェルで、その TC セルが今、スリープ60を実行して待ってます。もうデートと PS はすぐ終わってしまいましたから。で、こっちの60秒待った後、PS を実行し終わったらば、このサブシェル全体も終わります。 だからそのアンドラ始めたものが終わったというメッセージが出ましたので、ここでもう一回 PS を見るとえ元に戻ってます。じゃあ、T1 というファイルは、えー、日付が入って、最初の PS が入って、2番目の PS。最初の PS はサブシェルも一緒に入ってますけれども、2個目の PS はもうこれで終わりなので、サブシェルが見えないんですね、えー。ちょっとここは工夫されてるところなんで、後で考えてみてください。次はジョブコントロールの話です。 ジョブというのは、コンピュータ用語としては、まあ、プログラムやプロセスよりも大きな、それらがいくつか連なったひとまとまりの仕事という意味で使われます。で、エリルクでは、一行のコマンドで今みたいに複数のプログラムを起動したり、えー、その間でパイプラインで入出力やりとするとか、複雑なことができますね。でも、複数のプログラムということは、まあ、複数のプロセスからなるわけなので、それを PS で探して全部、えー、PS で使うというのは面倒なんですね。 そこで、その一行分のコマンドを、まあ、プロセス全体をジョブというふうに言って、そのジョブ全体に対して、停止しますとか、再開しますとか、言える機能が作られたんですね。これがジョブコントロールという名前なんです。で、ジョブコントロール的には、ジョブは3つの状態なんです。で、フォアグラウンドというのは、端末入力や出力ができる通常の状態です。で、バックグラウンド状態というのは、 プロセスは実行しているけど端末入力はできない。例えば、なんとかアンドで実行を開始すると、それは今、えー、裏で実行しているので、勝手に出力はしちゃいけな い, い状態なんですね。これはバックグラウンド。3番目はサスペンド、中断。これはプロセスが実行中断している状態です。その3つの状態があります。で、これらの、えー、間を、まあ、移行できるんですけれども、えー、例えば、 あるコマンドを、えー、実行開始して、えー、なんか普通に実行開始したときはフォアグラウンドで実行されます。で、えー、コントロール C って止めると、えー、キルド終わりになります。ところがですね、コントロール Z するとサスペンドの状態になります。で、えー、その後 BG って言うとバックグラウンドになりますが、バックグラウンドというのは実は何、えー、とかかんとかといって最後ランドをつけたプロ、まあ、場合もバックグラウンドになるんで ここを通ってきた場合と、こことは同じなんですね。まあ、どういう時に使うかというと、例えば Emax って言って、始めてしまうと、あ、をついうのを忘れてしまった。だから、この Emax は動くんですけれども、こっちのコマンドが入力できませんね。そういう時は Ctrl-Z を打つと、サスペンドになります。この Emax は今、えー、なんかいろいろとしても入りませんよね。そこで、 bg っていうコマンドを打つと、e m a クスがバックグラウンドに変わって動き始めましたので、この aa っていう字が今打った。今度はですね、サスペンドした後、バックグラウンドに持っていくんじゃなくて、フォアグラウンドに持っていくこともできます。ちょっとやってみましょうか。で、えー、今動いてますけども、これをコンルジェッ Z すると、 コントロール Z 止め ま, ましたね。今動いてません。そこで、今度は FG ってすると、もう一回フォアグラウンドに戻ります。今コマンドが置いてませんけど、それは EMAX をコント l c t r l c で終わると、次のプロントは出ます。だ今度はロール出 z でサープンでスペンスした後、FG に持ってきた。じゃあ今度はですね、例えば EMAX のを実行して、バックグラウンドで実行を始めましたね。 これもフォアグラウンドにすることができます。と今 EMAX を終わるのを待ってます。フォアグラウンドですから。これも、これを終わると、えーま、あとですね、サスペンドもバックグラウンドもキルすることができますね。こういうふうに、さまざまなやり方でこの3つの状態を移行することができるわけです。あと、この時ですね、今までは特にジョブ番号を否定してなかったんですけども、例えば EMAX、 アンドと、えぇ、ー、クロックマイナス、アップデート、1アンドと。こう、2つ動かした場合、2つバックグラウンドに動いてますね。これのどっちをフォアグラウンドするの、どっちを止めるのそういうときには、ジョブスというと、えー、ここに今、どんなジョブが動いてるか、一覧が見えます。この番号はジョブ番号なね。で、例えばじゃあ、この X クロックを止めましょうという場合には、 ヒールの %1。えー、あすみません。パーセント %2 ですね。そうすると、えー、この X クロックを止めることができる。こういうふうに、パーセントを何とかを使って、えー、否定することができるわけ